というかこいし。と申します。小川エストハイ踊り開催。誠におめでとうございます。ーー素敵な街で踊れること、とてもワクワクしております。ご声のほど、よろしくお願いいたします。ます儚かない幻。 美しい花目には見えるが手に取ることができないものそれが「シップ流よさこい」2022「CPR2022 強化水月」。 心を込めてお出会いしましょう、ね、ありがとう。